ご注文お伺いいたします。ビッグマックセットください。お飲み物はいかがなさいますか。コーラで。はい。その他にご注文はございますか。大丈夫です。はい。店内でお持ち上がりですか。はい。はい。合計六百六十九円です。先<笑>お預かりいたします。 お待たせいたしましたありがとうございましたレフィーだぞいらさいませこんにちはご注文お伺いいたしますビックマックセットくださいはいこの芋のはいかがなさいますかコーラではい 豪華にご注文ございますか。大丈夫です。はい。手の名でお召し上がりですか。はい。はい。会計六百六十九円です。千円お預かりいたします。 ありがとうございましたベフィードは いいらっしゃいませ、こんにちはご注文どうぞビッグマックセットお願いしますはいお飲の物は何になさいますかコーラではいこのお金にご注文どうぞ大丈夫ですはい。会計 660… 300のリチェンター開です。こちらは品物です。ありがとうございました。皆様のご来店お待ちしております。 注文をどうぞ。ビッグマックセットお願いします。はい。あの今のは何なさいますか。コーラで。はい。この他にご注文をどうぞ。大丈夫です。はい。合計六百六十九円です。お車は前へどうぞ。 三十一円のお返しです。こちらは品物です。ありがとうございました。あたなたのご来店お待ちしております。 注文をどうぞビッグマックセットお願いしますはいお飲み物は何なさいますかこれはいその他にご注文はございますか大丈夫ですはいお会計669円ですためのご注文でよろしければ次の窓口へどうぞ いらっしゃいませ、こんにちは。お会計六百六十九円です。千円お預かりいたします。三百三十一円のお返しです。お次の窓口へお進みください。ありがとうございます。いらっしゃいませ、こんにちは。 こちらは品物ですありがとうございましたまた来店お待ちしております